はい、今日はホットフラッシュをはじめとする更年期症状改善にとっても効果がある椅子に座ったまま簡単にできるストレッチ一緒にやっていきましょう。便秘解消にももとっても効果がありますよははい、それでは 右手を上げて左手をお尻の後ろに置いていきましょう吸ってお尻で椅子を押す力で右手まっすぐ上にぐーっと上げておへその力ちょっとねお腹入れて吐いてゆっくりと左に体ねじっていきましょう左の肩先眺めるように大きな呼吸胸に入れて静かに 吐いていきましょう。気持ちいいところまででいいですよ。はい、吸ってお尻でもう一回椅子を押して右手まっすぐ上に上げて吐いて斜め後ろ左斜め後ろに体を気持ちいいところまで倒していきましょう。左斜め後ろの床を眺めるようにして、右の胸あばらが開いて、右のお腹の前も伸びているのを感じていきます。そこで大きな呼吸を。 あばらがどんどん開いていくようなそんなイメージですはい、斜め後ろの床眺めていただいてもいいしこの上げている右の指先眺めて右の胸の前伸ばしていきましょう大きな呼吸、胸にもう一回入れてはい、ゆっくりと戻ってきましょう 反対いきますね左手まっすぐ上に上げて右手はカップハンズ指先だけ床触るような状態お尻の後ろに置きますお尻と指の腹で床を押して左手まっすぐ気持ちよくまっすぐ伸びて吐いて右にねじっていきます右の肩先眺められれば眺めて大きな呼吸を胸に入れていきましょうおへその力ちょっとね背骨の方に引き込んでいきますね はいもう一回お尻で椅子を押して左手まっすぐ上に上げて吐いて右斜め後ろ気持ちいいところまで上体倒していきます斜めにぐーっと左手伸ばして左のあばら左のお腹の前が伸びてるの感じていきます後ろに倒れるというよりは斜め上に伸びていくようなそんなイメージです右斜め後ろの床眺めていきましょう 目後ろの床眺めていてもいいしこの上げている左の指先を眺めて左の肺お腹の前もうちょっと伸ばしていただいてもいいですね大きな呼吸左の胸に入れてはい、ゆっくりと戻っていきましょう。ははい、それでは 次はおへそちょっとお腹力入れていただいてほんのちょっとでいいですよでそのままゆっくりと背骨まっすぐなまま斜め前に倒れてきます体を左にねじって右手を左の膝の外側にこうやって引っ掛けますでこのままでもいいですし手を自分の前で合わせられれば合わせてで上の手で下の手のひらぐーっと押して 体を上半身左にねじっていきましょうそこで呼吸していきます大きな呼吸背中に入れてみましょうもうちょっと胸開きたい方は手を上と下に開いて天井を眺めていただいてもいいですね背骨をしっかりとねじっていきましょう大きな呼吸背中に入れるよう はいゆっくりと手を戻してゆっくりねじりをほどいて起き上がりましょうはい反対いきますね左の肘を今度右の膝に引っ掛けますよおへそ背中に引き込んで上体斜め前左の肘を右の膝にかけて顔の前で 手を合わせて、上の手で下の手をぐーっと押しながら上半身右にねじりましょう。で、これで呼吸を続けてもいいし、手を大きく開いて天井を眺めていただいてもいいです。背骨をしっかりねじって、大きな呼吸を背中に入れてください。 はいいかかがだったでしょうかこうやって朝の段階で背骨をしっかりとねじって自律神経を活性化してそして腸ね内臓もねじることによって基礎代謝高い状態で一日過ごすことができるので自然に痩せる効果もありますよ。